クッシュクッシュクシ今日は9月1日だね僕のユーチューバーデビュー楽しみだルンルンルンクシクシクシあおはよ う,、ま、はようヨンキ先生どうぞ今日は早いなうんだって今日は特訓の後に記者会見だからねなるほどなるほど そうだなそういえば、うん、頑張れよーねーそうそうそうにし記者体験かうん綺麗になってるなおでもだなさあ兄を特訓するかな、ね、今日は、ね、うん、デビュー初日メモちゃんだはいもしもしあメモたんあのねーリーちゃんどうしたんだあのー、ちょっと言いにくいんだけど今日のことなんだけどさーそうだね今日は記者会 こんにちは、八、うん、月三十一日なのーー、うん。今日はね、8月31日なの。メモたんのカレンダー、6月のままになってた。そうなんだよ。だから、デビューは明日の9月1日だから、みんなに伝えといてくれるかな、メモたん。うんそうだね。あとね、あ。うん、なんだ。ということで、デビューは明日。八月は。 三十一日まででした。間違えちゃったなー。間違えたなーー。カレンダーの。うんうんうん、間違いには。注意。注意しよう、ね。それじゃあ、また明日。また明日。チャンネル登録よろしくね。絶対見てくれよな。四四キロ四。四。